す。今年も八重桜まつりが開催されてとても嬉しいですコロナ禍ではありましたが新曲ができました応援よろしくお願いいたしますその新曲は2回目で踊らせていただきます。天身が重い体幹がが体歌う 文化の香りが高い港町に大津巻き網漁船団の海上安全と大量を祈ります曲は「天津乱舞踊り子」「会場の皆様に礼」 さう、oh. たくさんの拍手をいただいたお客様に礼